はいというわけでですね、うん、今回の動画なんですけれども、はい、えー、報告 あります決意表明の、うんえー、報告を<笑>よくわかんないけど<笑>おしたいと思いますええ自分で言うあうん言うえっとあのー、なんとなんと翔ちゃんが「仕事を辞め」 まあ、した<笑><笑>まあ仕事を辞めたんですけどなんんでかっていう理由があるんだよね、うん、まあそのなんか YouTube をね、うん、今以上にもっともっとやってい き, いきたいなっていうのがやり始めてからどんどん思うようになってきて、うんうん、やっぱ得れるものも大きいし、うん、とかもそうなんだけど、うん、そうそうそうとあとは何。今後2人で お見せししたいいなっていう風にずっと話してててうにずと話まあそれの準備とかもしていけたらなと思って、うん、でそれでまあ正直なかなかまだまだその YouTube で食べていくとかはできないからなんかまあねバイトとかはするけどうん、うんうんうん、そりゃそうだよね。まあうんでもまあ その分その編集の時間だったりとか撮影の時間をもっと増やせればなと思って、うんうん、そういう形を取りました、うん、だからネガティブな、うん、あの仕事を辞めましたっていう報告じゃなくてポジティブな方のね仕事を辞めました報告だよね、うん、これから頑張っていくぞっていうねでまあ僕はまだ辞 め,、ま、めてないんで僕は辞めないんですけど、うんうんうんうん、<笑>ねあのしょ翔ちゃんの、ね、サポートとあと一緒にねこの動画に出て。 一緒に頑張っていいいきたいなと思いますので、うんうんうん、これからも応援はよろししくお願いしま す, いします<笑>でもさあの、まあ、自由な時間は増えるわけじゃん、まあうんうん、アルバイトをするにしてもさ、うんうん、あのやっぱり時間は自由に作れるからシフトとかでもさ、うん、希望を出せる出せないとかでやっぱねあの働きながらだと社員として働きながらだと、うん、なかなかね時間が。 あの、取れなかかったりもするからそ う, そうで、うん、ねちょっとした決断ではあるけど、うん、そうそう<笑>まあでもでもさなんか前から言ってたもんね、うんうん、なんうんうんかいつかはやっぱりね、うん、YouTube のなんか、編集とかそういうする時間が欲しいみたいなねううううんうんうん、うんでまあなんかなんていうのかなまあ<笑>何どうにかね、なるかな そうそそそうそううう思ってなどうにかなるよ、うんだってポジティブにさ、うんうん、やっていけばさ何でもうまい方にね転がっていくと思うんだよねうんうん、うん、まあ努力は必要だけどねうんうんうんで、ねね、そういう風にしましたでもうん、うん、ただやっぱその料理とかそういうのは好きなので、うん、それは今後もちょこちょこやっていきたい いけたらなとは思う。うんうんそうだね。うん、暗い。<笑><笑><笑>うんっていう感じ。まあ不安はあるけど。うん。うん、まあ頑張るしかない。うん。うん分かった。うんうんはい。<笑><笑>まあ二人いれば大丈夫で。うんはいうんということで。はいと、はいうわけで。はい 今回はショウちゃんの決意表明をお送りしました。はいはい、まあどんどん楽しいものとかをそうだね。発信できればなと思ってます。うねうんうんうん、まあこれからねあのー、撮影する時間も。うん。うんうん 作 れ, 作れるだろうし、まあしょうちゃんだけの買いもあるかもしれないけどね、どうん、どまあそれをそれで楽しみにしてもらえたらなと思います。うんうん、いますはいというわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います、はいえー。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。印、う、刷、ん、いたもお願 い, お願いします。ではまた。ご視聴ありがとうございます。<笑>